どうも皆さんこれジャケンです、えー、いきなりなんですけれども、えー、最初で最後のプレゼント企画をやりたいと思います。イエーイ、えー、もうね、Twitter とか Instagram でかなりリ、えー、ツイートとかされてるんで、知ってる人もいると思うんですけども、えー、ちょっとね、不要になったキャンプ道具があまりにも多すぎて、えーまあ、200点ほど、大小200点ほど、まあ、正確に数えたわけじゃないんですけど、あるんで、えー、こんな感じで。 段<笑>ボール用意してるんですけども、えー、皆さんにプレゼントしたいなというふうに思います、えー、応募方法は簡単です、えー、僕のツイッターをフォローそして YouTube のチャンネル登録をするこれだけですねでツイッター、Twitter、から15人インスタグラムから15人選ぶんでツイッター、Twitter、とインスタグラムフォローしてくれたら、えーまあ、当選確率は倍という感じになります、えー、合計で30名様の方に、えー プレゼント企画したいいと思いますでどんなものが届くのかというと、まあ、ここら辺にその大体こう集めているので、まだ、ね、あっちにもたくさんあるんですけども、ここら辺に大体ありますもう僕が不要になったキャンプ道具を、えー、皆さんに、えー、お譲りしようというふうに思います。で、えっと、倉庫に長期保存だった、大体もう撮影で1回しか使ってないんで、もうほぼ新品なんですけども、も倉庫で長期 保, 存保管してたんで、こんな感じでちょっと分かりますこれカビ生えてるんですよね、これ袋が。なんですけど、中身はもうピカピカす。 中身は1回しか使ってないんで、もうほぼ、えー、ピカピカなんですけれども、えー、どれがいいかな、キャプテンスタックのこれとかも結構カビ生えてるじゃないですかね。でこういうのも、まあ、中身はこんな感じで1回しか使ってないんで、もう結構ピカピカですね。1回は使ってるけどっていう感じです。ただ、えー、倉庫で長期保管してるんで、えー、側はカビ、えー、てるっていう感じですね。まあ、こういういのが 送られてきますだいたい全部1回しか使ってないですねまあこの辺とかはこう新品なんですけどもいくつか新品ありますでこういう風に、えー、ダッチオーブンとかもだいぶこれ結構年季入ってるんですけど まあ、これも洗わずにね送りますそのまあ不用品だからといってこうメルカリとかで売ればいいんですけどもメルカリで売るならまあちょ っ, とっき綺麗にして売らないといけないじゃないですかねでまあちょっと品数も多いしいやもうめんどくさいからまあこれやったらまとめてプレゼント企画としてえ手放そうかなとい う, ふうに思ったという感じですねこれとかはね結構えっとなんだっけこ れ, これミスターパップっていうテントなんですけどこれは新品ですねさっき袋から出して さっき出しましまた大体、えー、いいテントとか、えー、テントとかコットネイチャーハイクのコットとかあるしバンドックの、えー、ツーリングテントだったりこれもネイチャーハイクのコットですねで焚き火台がめちゃくちゃたくさんありますここ全部焚き火台コーナー寝袋とかもあってリュックとかもありますでリュックもここら辺とかちょっと汚いですけれどもこんなの洗えばねどうにもなるんであと焚き火台もここにありますねこれ天幕の焚き火台とかあ と, あと外のスモーク スモークスターターキットとか、あとコップ、ランタン、メスティンとか、まあ、本とか、まあ、ここら辺、大紙含めたら200点ぐらいあります。で、こっちにもあって、まだね、いろんなとこにあるんですよ。えー、っと、これ、枕ですね。枕とか、えー、っと、これはね、新品ですね。なんか、テーブルスタンドみたいなやつとか、これ、クッカー新品とか、 なんかこうとにかくたくさんあってもうわけわかんないですね。これは車の後ろにつけるやつとかねこういうやつですね。とかこれなんでアレックスはてんだろう鍋敷きとかううテントとか、ねえーこえー、椅子とかとにかくもうたくさんありますテントもたくさんあるし焚き火台もたくさんあるしランタンとかもたくさんあります。 でえーっとまあ、30箱ここに、ね、頑張ってさっきあの設営したんですけども段ボール設営するだけ20分くらいかかった、えーっとまあ、こんな感じで、えー、送ろうかなというふうに思います、まあ、テント1個とか焚き火台1個とかあと小物が数点みたいな感じで大体1人1箱、まあ、1万5000円ぐらいから2万円ぐらい大体、まあ、いい価格的にはそのぐらいになるように送ろうかなというふうに思ってます そうね、大体まあ テ, ント、ね、テントと焚き火台とまあ小物みたいなそんな感じで思ってくれたなというふうに思います。で、えっとまあ、30人選ぶんですけれども。えっと とりあえず詰めます。さっきのテントとか寝袋とか全部詰めて、全部封をして、もう適当に電票を貼るんで、誰が、誰に何が届くかわからないという感じになります。僕も30個は把握できないし、えっと、発送するのは匿名発送みたいなやつでやるんで、誰がどこに行くかわからないので、何が届くのか楽しみ。僕も ど, どれに何を入れたかわからないという感じでございます。だいたいね、1万5000円ぐらいで。えー やるので、えーまあ、楽しみみになんかクリスマスマプレゼントみたいな感じですねただ、えー、送料だけはちょっとあのご負担ください、えー、送料だけ熊本から、えー、着払いでお送りするので、まあ、北海道とか住んでる方はちょっと高くなるかなと思うので、えー、注意してくださいで一応ねあの段ボール120サイズを20箱を140サイズを10箱買ったんですけど、えー、宅急便黒猫山田が着払いで届くっていう感じですね、まあ、大体でも、まあ、まあ2000円いかないぐらいじゃないですかねわかんないけどこういうところで簡単にですけども、えー、プレゼント企画の説明をしました もう一度おさらいなんですけども、えー、応募方法は僕の YouTube チャンネルを登録することそして Twitter 僕の Twitter に覗いてもらったら、えっと、プレゼント企画のやつがあるんで僕の Twitter、えー、をフォローしてそれをリツイートしてくださいリツイートしたら完了です8月今日17日なんですけども17日時点で1600リツイートぐらいあるんで、えー、そのツイートをリツイートしてくれたら OK ですインスタグラムの応募方法なんですけどもインスタグラムはまずは YouTube のチャンネル登録をしてくださいその後にインスタグラムの僕のアカウントをフォローしてください えー、その後、えー、僕のねストーリーに、えー、とプレゼント企画のストーリーを、えー、上げていますのでそれをスクショして「アットモロケン号」って言って僕のタグ付け メンションしてから自分のストーリーに上げてください。まあ要するに拡散ということですね。そうしてくれたら僕の方に通知が来るんでそれで応募完了となっております。で、ツイッターの方が1600分の15で当たる確率ちょっと低くなっちゃったんですけども、えっと、インスタグラムまだね300応募ぐらいしかないんで300応募の15人当選するんで結構確率高いので、どちらかというとインスタ、まあどっちともねやった方がいいと思うんですけども、インスタはまだまだ結構応募数が少ないんで、インスタグラム 結構チェックして欲していなというふうに思いますってことで、えーまあ、プレゼント企画本当はねあんまプレゼント企画ってしたくないんですよねあのー、まああんまねんこれで多分当分プレゼント企画することないと思うので最初で最後の、えー、キャンプ道具200点を30名にお配りするお譲りする、えー、結構 大きなプレゼント企画なので、えー、ぜひ応募してほしいなというふうに思います。ということで、応募締め切りは、えっと、日曜日21日の23時59分、まあ、24時までということで、えー、2日3日ぐらいあるので、えー、まだ応募してない方は、ぜひ、えー、僕の、まあ、Twitter を見てくれたら分かりやすいかなというふうに思います。ということで、バイバーイ。